近くの道はなんか日本語でなんかおお も<音声>なんかまあ確かに東京でも日本でも高層ビルがま あ, ありますでもモスクワシティの方なんか広さがあってねえ圧倒的なんかでかいまあ今のねえまだできてないらしいちょうど 工, 工場 控除中の状態でモスクワのことはもう一つ面白いことですねえっと自転車乗る人あまりいないよねまあ本当に私も何日間にここにいるのかな今日は5日目かなまあとりあえずあまり自転車乗る人を見かけませんでしたね 上はもちろん天気はあまり良くないし、で、なんか特別自転車用の道はそもそもないからね、うん、それはちょっと残念、まあ、でかい公園とかも越ることができできると思います か, <笑>へなんか後ろの人は驚きでしょうね。<笑><笑> ね、私は何人と思うのかなね。<笑>明らかにロシア語ではないからねまあ恥ずかしいけどね<笑>なんとなくでおタクシーがタクシーが後ろにあったでロシアのタクシーですねまあ安いよまあ、日本と比べて結構誰でも乗ることができます わーまたすごい景色が出たうおー高さは一体何メートルくらいのかな、ね、うおでかで今向こうにあるですね1秒よーし面白いモスクワの各信号ですねもう時間が書いてありますなんか そこで、まあ、簡単というか結構便利ですね私は一体何秒があるのでしょうか間に合うのでしょうかだからモスクワのうっ間に合ったおだからモスクワの交通ですね結構やばいところがあってで まあね、間 に, に合うほうがいいですね。また道を渡るときですね。まあ、こういう感じは便利なところがございます。<笑>へー、どうでしょう、その景色は。美しい。 モスクワ側モスクワリワリカモスクワねえ街の真ん中もずっと通っていますまあ今日は月曜日だからうんあまり人はいないですねでここですねまあもう言いましたけどモスクワ側の 場なんか私はちょっと辞 書, 辞書で調べてみましたけどなんかちょっと合ってない気がしますモスクワリワのト場モスクワリワの船場船 場, 船場なんか教えてくださいねその川があるでしょうで川の 近くの道はなんか日本語でなんかおお<笑>正しい名前は何でしょう住所があってもちょっとなんか合ってない言葉が出てくる感じがしますえー、寒い私もなんか今はね0度か1度しかも川の近くで寒いや。あ<笑>はぽいやった なんか、私今自分の髪をプ<笑>プ<笑><笑>忘れましょうえー、見て見て見 て, 見てアヒルちゃんたちが来ちゃいましたでも私は残念ながら餌とかないけどな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 というい感じで す, すごいへー、ね、え後ろの景色ねやはりすごいよ。でまあもしかして誰か視聴者の誰かモスクワに行く と, 行くとぜひそのモスクワシティの方ちょっとまあ行った方がいいかなすごく、まあ、景色が綺麗し展望台は いくつかあるらしいよなんかえっ、ー、とオープンとかなんか窓があるとない方で私は一番窓がない方をちょっと寄ってみたいかと思います近づければ近づいほど景色はなんか景色が素晴らしく。 なっていますねね私はたぶんたぶん私の手はどこでしょうそちらそちらまで登りたいと思いますねえ、ポセッション道を当てらないとねおうよし、持ちましょうボタンは、おーボタンがあるよへへへ、押しました 空までってるね、おーすっごいでなんかソードアートオンラインというアニメがあってでこのなにでかいタワーはちょっとそのアニメの雰囲気ちょっとあるのかなねえんかそんなにすごいものね<笑>ええー ゴ ム, ゴムがあってよかったねそば わ, わその景色はなかなかうんねえ本当にでも体操は冷たくてもなんか手が手が痛いね こね本当に自信がなくてよかった、そういうものですね、<笑>あるから、自信、まあ、がなくてよかった。へーすご い, すご い, すごい、ね